はいおはようございますラスカルでございます本日横浜の方に肉食いに来ておりますなんかねマックスさんの動画を見る限り人生で食べたステーキの中で一番うまいみたいなことをね話していたお肉がいただけるお店ということでずっとね気になってたんですよ本日はこちら「猫娘とネズミ男」というこちらのねステーキ屋さんでおっ 今日の撮影はですね、えー、まだ朝10時ということで朝食にねでっかいステーキパンチがありますが早速ですね店内の方に入ってそちらのビフテキを食べていこうと思います。 はい。ということで、ただいまですね、店内に入っております。今回ですね、僕がいただきますのは、以前ですね、マックスさんも食べていた 4kg のビフテキということで、こちらはですね、特別メニューということで、チャレンジメニューではないんですけれども、まあ、マックスさんとね、同じ条件ということで、一応ね、45分で挑戦させていただければと思います。で、ちょっとね、オープニングでもご説明した通り、何件も ステーキチャレンジね、挑んでるマックさんが、一番ステーキのチャレンジで、人生の中で一番うまいんじゃないかと、まあお話ししたぐらいのね、お肉ですので、えー、僕もですね、ちょっと商品来るまで楽しみなんですけれども、今回いただくね、ステーキ以外にも、まあランチ時間ではね、えー、ご飯物だったりとか、他一品物、夜なんかもお酒と一緒にね、ステーキが楽しめますので、えー、気になる方はぜひこちらのお店来てみてください。うー お, ーお、でっかいありがとうございます はい<笑>うわーありがとうございますいい、ね、は, はいということでですねただいま本日いただきます4キロのビフテキが到着いたしましたこちらでございますねそしたらですね、えー、早速こちらのできたてのビフテキいただていこうと思いますいただきます えうまそう熱っよいしそしたらよいしょ<笑>どっから行っていいのかちょっとここら辺からかなうわちょっと待ってこれいただきますんうんうん、うん うん、あのねお肉もちろん柔らかいんだよ柔らかいんだけど柔らかいだけじゃなくてちゃんとねお肉っぽい弾力もしっかりあるし何よりもこのうまみがすごいわ あ, あ正直ね 4kg のステーキチャレンジだったからついかなと思うんですけどこれなら余裕でペロッといけちゃうわうわ あーおいしい、うん、我が家からですねこちらのお店、えー、車でも20分30分ぐらいなので元気食いたくなったらこれ迷わず次も来ちゃうかも<笑>うまっごっん。ごめんこれ増えますね うん、うまっあーうわーちょっと待ってこれこれヤバいなー ごめん今日の反応これ視聴者様にもねオーバーって思われるかもしれないんだけどこれマジで一回食ってくださいこの反応になるわうまっうーんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうう まだ5分ですからね。お前。 食食べべ方で肉食べるのなんかいい、ね、すげえテンション上がるわうわあうまこの肉マジでうまいっすね<笑>これやばいっすね<笑>ちょっと自信を持ってこの画面越しの皆さんに「チケっトお す, すめで言います<笑>うまっうわあ ここ最近はね僕も動画の方でいろんな食材食べてますけどいや、ここ直近で結構トップレベルでね今感動してる撮影だと思う、うん、うまい今う<笑>うまいしか言ってないな<笑>うわ、ん 10分か10分か。10分か 10分で残り半分以下だねあのいろんな動画のことを考えて編集点を考えていろいろゆっくり食べようと思ってたんですけどうますぎてなんかもうめちゃくちゃハイスピードで食ってますね<笑>うわーこれ食い切っちゃうのもったいないう<笑>うわう ということで、現在ですね、15分経過でもう、あの4キロの塊が、このワンブロックのみになりました。で、ちょっとね、あのー、素材のお肉がうますぎて、えー、ちょっと使わずにね、こんだけ食べ進めちゃったんですけれども、オリジナルソースも抱いておりますので、ちょっとこちらをね、一度かけて、えー、味わってみましょう。ちょっとこれ、いきましょう。うわーうーうわぁ。いただきます。 うまうう ま, ーうまーなこのっカレーのようなスパイスの香りとそこになんかデミグラスソースのようなコクっていうのかなそれが合わさったソースでこの、ね、下味についてるガーリック感とお肉合わさるととんでもなくうまいっすわ<笑>なんでこんな最後にた試しちゃったんですかね<笑>もっとこれで食いたかったなちょっとねこのお肉のソース 俺食べたことない。なんだこれうわ。これでハンバーグも食べてみたいですわ。これはハンバーグと兼用のソース。うわ、絶対うまいじゃないですか、これでハンバーグ。うん。うま。 ずっとうまいもんな3キロ以上このステーキ食ってんのよでも最初と変わらない意見<笑>全然飽きも来ないしずっとうまいわうわ今気づいたあのステーキのこんだけのこのデカ盛りというかチャレンジを頂 い, いてて もう3キロ以上食べてんのに水1回も飲んでないわでもどうしてもね後半は食べ疲れてきてお水をねこう飲みがちなんですけどまだ一滴も飲んでません<笑>これが一番のね美味しいの証拠かもね、うん、でもやっぱりねあの本当に美味しいお肉は結局レアだろうがミディアムだろうが 全部美味しいわ生々しい肉肉しい感じが残ったレアももちろん美味しいんだけどねこうやって火の入ったミディアムぐらいの焼き加減でもまたねそれはそれで違った美味しさが味わえますねうまっ これ終わっちゃうのやだな本当に<笑>もっとこのステーキを食べてたいよ。本当にね今日の撮影めちゃくちゃ幸せなんだけど一個だけ後悔することがあるとすればお米がないっていうね次はあのー、撮影来る時にはねお米とお肉で食べよう<笑> 食べてきちゃうわもう、あんなにでかかったお肉、残りこれだけです。<笑>でこんだけお肉がでかいと、まあ、場所場所によってね、食感もすごく変わってくるし、なんかね、最後まで飽きないね、本当に。これは。<笑>ソースもさ、いっぱい入れていただいたんだけど、なくなっちゃいそうです。もう使い切っちゃいそう。 そしたら本日の最後のお肉でございますうまうまかったはい、ごちそうさまでしたお全然気にしてなかったけど本日のタイムはこちらでございます ということで、本日はですね、こちら、猫娘とネズミ男さんで、美味しい 4kg のね、ビーフテーキ、完食させていただきました。いや、正直ですね、とんでもなくうまいです。あまりにもうますぎて、正直今お腹の具合的にも、4kg 本当に食ったかなってぐらい余裕。<笑>本当にね、こんだけ食べたのにも関わらず、全く飽きが来てないですし、なんならむしろ、 もっと食べたいぐらい、それぐらい美味しいステーキでございました。こちらのね、お店さんでは、えー、先ほどお話ししたように、ステーキ以外にもですね、いろいろとメニューを販売しておりますので、え気になる方はですね、えー、公式のインスタグラム等を見ていただいて、確認していただけるのが確実かなと思います。あのー、もう一回いきます。<笑>はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。 今日の動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちら概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。今回いただいたこちらのステーキね。いや、本当にね、美味しかったよ。人生で多分ね、一番好みのステーキだと思う。色い々ろいろ僕の人生の中でね、並盛り、デカ盛り、チャレンジメニューと、 動画外、ないでもステーキってね、食べてますけれども、その中でも多分、好みで言ったら一番だったかなまあちょっと前にもね、末広屋さんの動画で一番好みの家系と、まああの、お話ししてね、動画も撮影しましたけれども、最近はね、こういった 人生で一番好みのまるっていうものに当たることが多くて本当に美味しいものばっかり食べれて幸せでございますあの本当に気になった方はねぜひ皆様もこちらのお店に行ってねこの美味しいステーキお肉料理をね食べてみてくださいで本日は雑談コーナーではなくちゃんとね米編コーナーをやらせていただきたいと思いますまず本日一つ目の米編だれ馬さんですよねもちろん存じております ツイッター等とかでもねよくあの上げている野生馬レシピっていうものを、えー、僕も拝見しておりましてあのダイエットしてるとさ結構食べられるものとかそういうのが限られてきてさ、まあ、レシピも限られてくるから結構こう食べるのがね家の中だと飽きちゃうとかっていうのもあるんだけれども本当に今のさご時世というか時代というか、えー、YouTube とかツイッター SNS 等で調べればすぐさその道のプロの 美味しいレシピとかが出てくるから、なんか本当にありがたいなと思いますわ。ダイエット食なのに美味しい。まあ、これね、本当にあの、ダイエットしてる方って世の中にはいっぱいいると思いますので、ちょっとダイエット食飽きたなと、同じレシピばっかだなと思う方はですね、ぜひネットの方で、ダイエット食いっぱい美味しいの、転がっておりますので、 えー、そういった情報を拾ってですね、えー、楽しいダイエットライフをね一緒に過ごしましょういやマジでねこのだうまさんレシピ全部うまいっすはいそしたら本日2つ目の米編最近ではですね僕もその大食い力を戻すということでダイエットをしてだいぶね容量が戻りましたみたいなお話はしてるんですけれども普通の方だったらね別に痩せたからといってより食えるって っていいいうことはななじゃないですかだからどういったことと、まあ、意味が分かりませんと、まあ、結構ね言われることがあるんですけれども僕らがこう大食いをするときってその胃袋がね、えー、下は恥骨から上は肋骨までもう本当に胃袋が広がるんですよでそれぐらいやっぱり広がるので、えー、例えで言うと体をねあのビニール袋だとします、まあ、体というか胃をねで、えー、その 取ってるといわゆる皮下脂肪とかそういいっった内臓脂肪っていうものが、えー、袋の中にもうすでに物が入ってる状態だと思ってくださいでやっぱり物が入ってると入れられる量っていうのは限られてくると思うんですよねでもともといらない物を捨てて空の状態から物を入れれば、まあ、いっぱい入ると、まあ、そんな感じのイメージでしてもう僕らにとってはねこの胃袋というかこの胴体っていうのは、えー、もう本当に袋みたいな原理でございます なので、えー、<笑>ちょっとね、今、自分で言ってても面白くなってきちゃうんだけど、あのそういう感じです。はい、なので、あの極力ね、えー、脂肪がつかないように生活した方が、僕らも大食い力っていうのが増すので、えー、今回ですね、えー、1 3キロのダイエットをして、えー、やっぱり昔に、とか、太ってた時に比べると、えー、食べれるようになったかなと思います。 ただね、まあ、この大食い理論っていうのは人によってやっぱり様々ですよね。えー、腹筋をつけたらダメとか聞くこともあるんですけれども、僕はね、えー、最近筋トレをして、えー、まあ、脂肪がつくぐらいだったら筋肉をつけた方がいいみたいな僕の中の持論があって、まあ、腹筋周りのね、えー、筋肉といっても、 えー、全体の体の筋肉割合からすると、本当にごくちっちゃいものなので、まあ、ここにつくこと自体は、個人的にはそんなに気にしないかなっていう感じですね、それよりもあの背中とかにつきすぎてね、僕ら背中とかも食べると膨れるので、そのつきすぎて硬くなったときにより膨らまないかなみたいなところはあって、背中のね筋肉ででかいんで。 だから、逆に、最近僕は、背中をつけすぎないように、ま、いろんなね、部位、筋トレしながら、え、大食いのね、調整を行っております。いや、これ何の話してんのっていう、もう未知の世界だと思いますので、え、なんか<笑>、なんか言ってんなっていうぐらいで、聞いといてください<笑>。はい。ということで、本日、最後、三つ目のコメ変。いや、これ、本当すみません。えー、昔からですね、ま、僕って、こう、笑ってないというかね、 ま、顔だったりとかすると、まあ、人相がいい方ではないので、できる限りね、まあ、美味しい時には笑顔でとは、心がけてはいるんですけれども、元々の癖としてね、やっぱ美味しいものを食べた時にこう、考え込んじゃうとか、浸り込んじゃって、あーって眉間にシワがやったりね、顔がこう、くちゃって<笑>、なってしまう傾向がありまして、まあ、最近、確かに、 言われてみればこう、それを気にしてなかったというか、もう本当にね、シンプルに純粋に美味しいと思った顔、えー、言葉をね、表現しようと思ってる部分があったので、確かに言われてみたらね、その美味しい時に笑うよりかは、こう、しわを寄せるみたいな、そんな所作が増えてきてたかもしれないです。ちょっとですね、まあもちろんそういった、えー、いろんなね、ご意見があると思いますので、えー、僕もできる限り、 あの人相がね、悪くならないように気をつけて撮影挑みたいと思います。やっぱ皆さんにね、楽しんでるように見えた方が一番いいもんね。反省します。すいません。<笑>はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。